このまま君だけを奪い去りたいやがて朝の光訪れる前にそしてまたあの日見た夢を叶えよう 二人素直なままの瞳でいつまでも信じていたいよ心震えるほど愛しいから 愛を運ぶ風が突然僕を包んだ傷つけてしまうのにとても暖かくて 預けてくれ White Christmas 涙はいらないひたむきな君を目いっぱい胸に抱きしめたい今日からは もう一人じゃない、改札口には。静かに、粉雪が舞う。もうすぐに、会える。